日日曜日です。す。おおははよよううございまンちゃん、じたちせっかくの日曜日日曜でですす。が、今日は雨雨細かい雨なんだけど、結構強そうっので お, お洗濯したいんですけども。 洗濯もできないし、散歩にも行けません。なんか？カッパを着てほま行くほどかというとこをちょっと考えています。<笑>昨日は朝ね長靴を履いては出てみたんだけど、うん？歩きにく い, にくいっていうのと。 何してんだろうってちょっと自分の中で傘さしながらね<笑>ピクミンピクミンってやってるのをちょっと反省したので。まあね、でもお散歩はいいことだけど、ねうん、がそうなんですが歩くのもつらいほど今筋肉痛なわけですよ。一回ちょっと休ませようかな今日は。うん、あのポンちゃんをちょっとまたがなきゃいけないような。 ことがよくあるんだけど、コん<シ>ちゃんどけどかないからね。その時に<笑>の、着地の時にバランス崩すとやばいな。コんちゃん、踏まれないためにも今日は休んだこかね。コンちゃん、踏まれないでよ。ちゃんね、早く雨が止んでほしいです。